豪快に出た時の話なんかちょっとしていこうよそしたら豪快じゃに出た時の話そう俺が豪快じゃに出た時のことああそうそうそう正直最初俺とさ、ま、なんとなくいつかあるだろうなと思ってたじマッハルコンっていうのが出たと思うじゃん出るってなった時には絶対出るでしょってなったああホントなるほどね ゴーン、レッド来るなみたいなまあゴーンなんとか来るなと思うんですよああなるほどねまだわかんないん、ね、スケジュールもあるしさ あ, あ確かにそう か, そうか確かに他のさ、戦隊とかでさ、うん、全員が赤来てるわけじゃないからねそうそうそうそうえど、っ、う、と、例えばじゃあ俺とさ久々にさこれ共演したじゃんかその時のなんかまあ印象で残ってることがあったら教えてよ印象印象そうお前記憶力いいじゃんと期待してるから<笑>普通に いいやいや、それは言えないから<笑>そうそれはね使えないやつだけどそれ以外ないよお前でまあお前がなんか銃をなんかくるって回すのがめっちゃうまいなって思ったそうあれ毎回やってるからあれめっちゃうまいよねお前ね 俺, 俺全部できる縦う縦横斜め<笑>あ全部できるのあれ<笑>俺めっちゃあれうまいなって思ってたから<笑>銃めちゃめちゃ回せるやんこいつみたいなもうその時はもうね特撮でないっぱい教えてもらったからあと回し蹴りがこいつはうまいなんか後ろ回しうん、うん で、なんか他にさ俺さ結構トランポリンとか使ったの覚えてる使ってたねそうなんかああいうのとかいないじゃん他のレッツさなんかやつとかに、うん、ふざけてるなーって思ったのか面白いなーって思ったのかどういうふうに見てたのあれはでもなんかねいろんな戦隊機器だからね、うん、なんかもう柔軟だったよねあ柔軟だったあコメディー系だ<笑><笑>コメディーなんだなコメディー系だ全力で頑張ってるコメディー やってんだ な, ってって<笑>あーなるほどね全力でやってるけどコメディになっちゃうんだなみたいななるほどね多分、ね、熱血な役でしょそうそうそうそ う, そうお前なんか後ろからずーっとこうやってたら見てるだけだったもんなうんね、いつもそうあ本当。でもだからお前あんまりさ俺とさ共演した時のことってさそんなにじゃあ覚えてないね実ねまあでもその西部劇でなんか、うん、銃で戦った記憶あるあーそだ、ね、あ、ね、そうそうそうそね早打ちして相手のこと打ち抜いてみたいなそう確かそんなで 確か竜が如くの桐生一馬の声優さんだったよねえそこお前それ覚えてる三時だよ実はそれまあ遥かでしょまあ春子まあ春子じゃなくてボス敵敵あっえそうなの、ね そ, ね、その時敵そう俺竜が如くやってないか分かんないけど<笑>そうなんだそうへ、ね、えー、めっちゃかっこよかったへえー、<笑>そうなんだまあ春子が三時だよね三時の人だよね、うんうんうん なんかさ、豪快じゃをさ通してさじゃあさお前が一番印象に残ってる回ってどこなのいやーでも1話とかやっぱあ、まあそのヤスがヤスに変身したこともそうだし、うんうんうんうん、やっぱ初めてなこと尽くしだったらすごいう印象的 か, な, か、ね、なんかたまにさツイッターとかでさ流れてくんだけどさ福澤さんがさお前一緒でしょ福さん一緒だから俺たちの中入ってるのはお互い福さんだからなんかスーツクターの人ねそう あいつはリハーサルと違うことをするみたいなあ、それは言われてる言われて る, それは言われてる俺なんかそれツイッターでたまに回ってくるんだよそうそうそう、それは言われた言われたううんそう福さんじゃないと思うけどね本当？うん、ほんとていうか結構みんないろんなこと言ってたからやすリハはもりはさると全然違うことするからそうなんだなんか本番になったらさなんかちょっとこれ面白そうだなと思ったらさら余計にやりたくなるんで、ね、やりたくなるんだよやりすぎ よ, よくないんだよそうですね 何で言われてるんでしょう。言われれ何のためにいるかしてるって。そう。その気持ちはわかるよ。<笑>生まれちゃったら生まれるもんね。そうなんだよ。そうそうそうなんか豪快でお前と共演してるけれども、ガイと一緒にいることの方が多かった感じね俺あ。そうなのよそ。そう。なんか一緒になんかメガホン持って、そこのエンジン止まりなさいとか言ってやったりとかして。うん、そうで、なんか何なんか言われて、うるさいよ鎧くんって言ったら、ガイです。どっちでもいいよみたいな。 そう ん, だ,、ね、うーんだからガイとはねそういう絡みができたんだよねあそうなんだ、うん、俺ずっとガイのことを鎧くんって呼んでるからさ<笑><そう><笑>確かに漢字がね鎧だから、ね、鎧だから、うん、そうで今さ全然関係ないんだけどさ俺そういうキャラじゃんだから豪快じゃんで鎧くんとか言ったりとかしてるのに俺わざとだからさ今、うん、ドンブラザーズのレッドドンモモタロっていうんだけど、うん、俺ドンブラレッドって呼んでるのうんそうそれをファンの方とかでたまに本気で間違えてると思って「うん、フララさん ドンブラレッドじゃなくてドンモモタロウですみたいなえー、レッドって言わないんだそう今言わないのよ<笑>時代変わったね変わってやつ全開座もそうあるよね全開、まあ、ーのツーカイザーいやツーカイザーもねゼンカイジャーの全開座白がメインそうだそうだよ<笑>お前共演しただろ<笑>いや全ャーの全ザーは聞いてない全ャーの全ザーで全開ーのツーカイザーへえ知らなかった いや、そうだよ確か待ってこれ俺が間違ってたらちょっと嫌だわ多分そうだと思うそれはそれで面白いけど、ね、<笑>確かにそうそうそうそう、うん、えっあれどうだったのツーカイザーとさ共演した時の話聞きたいわ共演してた時、うん、だってさあっちも海賊だけど字が違う海賊じゃんちょっと、うん、そうで俺見たけどお互いさキャラがさ全然さなんかどっちも偉そうじゃんお前も偉そうだしさ向こうもさ割と偉そうな感じのさやつだから、うん、でもあっちの方がちょっと元気だよね元気 だかからなんか最初うまくいくのかなーと思ったけど意外と良かったよなんかね あ, んかねあ本当？うんでも最初お前らちょっと睨み合うシーンとかあるよなんかねあるあるね寒かった寒かったんだあれうちのメンバーを信じられねえってのかみたいな感じで寄っていくみたいなそういう、ね、あーそうそうそうそう、ね、あそこが初日だったんだよねあーあれが初日だったんだ寒かったねドどうやったでしょう手ドエどうやったのねドどうやったのド M の短気っすねマジド M <笑>ねっ<笑>、ね、あれ面白かったよ全然順分、ね、な短気っすねか コメディもあるしね、うん、どうだったほとんど、うん、そのツーカイザーとっの共演は楽しかったよほとんどツーカイザーの益子といた益子くんと、うん、ほぼ9割方どんな子なの益子くんって、うん、すごいかわいい 後, 後輩気質だねあ後輩気質だっ、うん、だから益子くんが後輩といる姿を見てみたいね逆に、うん、俺なんかね浅沼さんあのジュランやってた浅沼さんとかとなんかたまにあの 遊ばせてもらうことがあったりとかするんだけど、うん、浅沼さんからもマチコくんはもうめちゃめちゃいい子みたいな聞いてて、うん、キャラと全然違うよ違 う, うだから俺さ一緒にジロソ、あのー、最終回でな全開ジャーの最終回終わった後に浅沼さんから連絡来て「全開ジャーショー見に行こうよ」って言われて行ったんよ、うん、そしたらなんかマチコくんって結構さみんな踊らないみたいな感じなんだけど、うんうんうん、誰も踊んなくてさ そう、まあ、周りが、えーまあえー、うう周りが誰も踊らないの、なんか乗らない、ステイシーとか、あそっちそう、<笑>そっちが踊らなくて、味方が味方じゃなくて、踊ってよみたいな、うん、キャラが全然違うって、ちょっとびっくりしたときにあなるほど、ねそう、浅沼さんが、いや、益子君は実はね、ああいうなんか突っ張ってるっていうかその、ねうん、偉そうなキャラだけど、中身全然違うんだよみたいな、違うんうんー、そう。って言ってたから、じゃいい子ね、うん、あれから遊んだりとかしてんの うん、何回かあ本当ンうんてかお前さ他のさなんかいろんな戦隊とかとさコラボばっかしてるけどさ誰が仲いいのへえ若松さんとかあの「ブラック・コンズ」は、うんうんうん、まあ今コロナで全然あれだけど、まあ、たまに、うん、この間とあったじゃんこの間ご飯行ってから味噌市でしょ味噌市行ってみ、うんうん、たいなとかまあ一緒に海外も行くし、うんうん、あそうだねあいつねあそですかあれが8月かな8月の後 半, あの後半保護会場は仲いいし あ、バスコね、うん、はいはいはいはいマベちゃんって言ってるね、うんはい、じゃあ分かったじゃあお前から見た俺多分俺は大体何となくわかるけどそれ教えてよえっ、ー、とちょっとつもうんでもまあ心目は、ね、優しいからねだからでも空気を読めない <笑>空気読めないやばいな<笑><でも>。な<笑>読めいやばいなで。でも言えばちゃんとちゃんと訂正するよね<笑><笑>もうもうだから大きな子供だよね<笑>大きな子供。<笑>大きな子供。いやお前もよお前も、うん、まあやでもやすの方がこう<笑>表に出るその表現として合ってると思 う, うなるほど、ねうん、<笑>確かにみんながお前のことを大きな子供とは思ってないと思うそれはそうだっ認める場じゃやっぱ別の意味で自由人だから、うんうん そういういの見ててねすごいなって思うことはいっぱいある、うん、えーそうアクティブじゃんそのアクティブ、うん、行動力あるじゃん俺、うんうん、全然ないからそうかそれ不思議だよね、うん、俺動かないタイプだからなんかお前ってさ嫌だって断ることは多くてもさ自分から何かしようってあんまり言わないよね言わないね言わないなんでしたいことがあんまりないいやあるよあるでしょ あるけどじゃあお前魚釣り行く時とかお前から誘ったりとかしないの俺はその 仲, 仲いいやつがその、うん、いて、うん、もう10年ぐらい付き合うかな、うん、そう タ, そのタクって言うんだけど、うん、タクにはそれ全然言うあいつ自分から言うん だ, だ結構仲良くないと言わない、うん、でもお前のさ仲良くなるスパンって結構長いよねいそれ長いねでもそういう人は大体長くなる、うん、なるほどねそうそう怒ること何もないよねない顔がさ怖い時は結構あるけど顔に出るめっちゃね イイライラしてるかだから例えば誰かと飲んだりとかしててね、例えば他の人とかを亮太が「あっこいつそろそろこれ嫌だな」って思ってるのは<笑>すぐ分かる<笑>本当にすぐ分か る, でるもん、ね、俺すぐ分かるまあ、な飲んでるとき、まあ、飲みになんか誘いまくってたのも 俺, が俺だから亮太を最初に連れましたもんってやつだからかそうだよねだから結構亮太を当時ねいろんな、ねあのー、飲み連れてったよね結構ね10年前か 十年前ね、顔に出てた昔。うん、出てるよ、めっちゃ。うん、出てる、めっちゃ。十年前。お、すっごい出てる。マジか。うめちゃめちゃ出てる、お前。お前の嫌いなやつ、すぐわかる。<笑>マジか。おう、わかるよ。で<笑>、だから、わかるから、あ、これも、まずいなっ て, て。あ、ちょちょちょちょ。こっちこっちこっち。 マジかマジ か, そうそうマジか、えー、お前から、お前の席から話すみたいなへえー、そんなの知らんかったわ割と 俺, 俺結構人は う, いう上手くやってると思いや全然うまくやってないお前お前は全然うまくやってない よ, <笑> な, いよ<笑>そうなんだう今はうまいよ今はうまいあ、そうでもなんか今そこまでこう、うん、そういう人がいなくなって あー周りに嫌だなーっていう人消したたぶん消した消してない消してない消してない嫌だっ う, うるせえ最近亮太と飲んだりとかしてても亮太がなんかたまになんか 気, 気分が良かったりとかするとカラオケ歌ったりとかするからこうなんかそんなふうになったんだ亮太みたいなだからこの10年でちょっと亮太もそういう成長を感じてる部分があるかもしれないあでも安も大人になったでしょいやえ自分で大人になったと思うのどう多分これあんま変変わわなないいだね、昔から変わってないの あんま変わってないだけど、なんだろう、うーんとね、例えばお前がこれを絶対に、ね、口つけないで飲んでねっていうふうなことを、俺は昔はめんどくせえって言って飲んだこととかあったりとかしたけど、それはもうしなくなったああ、人の嫌なことをしなくなったんですね。いやいや、別に前も、前は本当に嫌なことも思ってないんだと思うなんか、こいつ何言ってんだよみたいな。そう だからなんかいやいや嫌だよ嫌 だ, だよ嫌だよ嫌だよ嫌だよ嫌だ嫌だそうそうそう、だからなんかうたはだから自分を解放しないようになんかわかる<笑>ナルトのさ呪員みたいなのこと<笑><笑><笑>でか解放できないようにしてんのかと思った俺いや全然<笑>だってお前がさ「いやターみたいなさ絶対ないじゃん絶対しないじゃん魚釣りとかでめっちゃでっかい魚釣ったらテンション上がるの分かるそういう時どうなの シャ<笑><笑>無理してるこれこれで無理してるんですよこれ皆さんこれ無理してますよこれそうかお前いいやつだよなんかこうやって答えてくれたないいやつだよなこれは<笑>お前はお前は人をよく見る目を持ってていいと思うじゃんいやまあホンいいやつなんすよテ ン, ンテンション上がらないからね俺ねなんでなんで俺割とテンションさめちゃめちゃ上がるしさ上がってるね、うん、いやすごいと思うよだ逆だよテンション上がりすぎだよ上がりすぎ だからこんぐらい上がるだろうなっていう、こうまあ、よくアベレージで、うん、アベレージの人っていうじゃ ん,、うんうん、それより上がりやすいよ、かなり。いや、だからお前ってなんか一定なんだよね、こう俺一定。なんか一定なの、分かる。心電図で言うと死んでるんだよね、お前って。マジかに。分かる。だから俺とかはさ、なんかもう常にこう生きてる感じが 分, 分かる、ね、分かる、ね。お前はもう、ピ ー, ーみたいな、死んでるんよ。だからなんか結構 心地いいと言われるなあ、あ、そううい確か に, うう、うん、確かにあでもね俺一つすごく思うのがなんか彼女ができた時のお前が全く想像がつかな い, な ん, い, か な, いなんでよいやつかないなんでよいや分かんないけど全くお前甘 え, 甘えなそうじゃんお前って甘 え, ん前甘えるのお前甘えるときは甘えさせてくださいよいや<笑>何に甘えるかだよ ね, う甘えなそうだよね何に甘えるかだよ何に甘えるか えー、例えば、じゃありょうたくんこっちおいでみたいな感じやったら、お前、こうやって頭がこうやってできんのお前、あんまりしないからしないよね、しないよね、と、でも俺のお前のイメージは、なんかお前がもう常にこうやって、うん、ベイビーちゃんおいでみたいな、そういう感じ。い や, い や, い や, いや、それはしない と, <笑>とこれがお前、ベイビーちゃんおいでやしないよ、ベイビーちゃんおいで、うん、うん、かわいい、うん、かわいい、かわいい、この感じ、俺のイメージもうどっち。どっちが好きなの年上か年下かだったら、ためか。むずくないどっちでもよくない<笑> じゃあ、今まどっちが多い年上か年下そう、ね、俺割と年上の人の方がうまくいくんだよねああうまくいくのはきっと年上だよ年上、うん、俺だって子供だもんああそうだよな年と前上だからさ多分だいぶ本容力ないと無理でしょ、うん、ああそうだねそれは確かにでもヤス、ね、もそうだと思うよ俺もそう、うん、男の人って基本俺たちだけじゃないし結構子供の人多いからしなる年下とかからさでもお前好かれること多いじゃんなんか結構 その女の子にしてもそうだし男からも結構伝われることが多いから<咳>そう、年下の女の子とかが来たりとかするとたまにめんどくさいみたいになってともしないもん疲れちゃうよねやっか疲れるうんいや、元気だからなんでしょああそうか<笑>お前元気じゃないとしょうがないってこと<笑>そういうわけじゃうい<笑>それなんか心配するよなんか病気かなんか元気じゃないとしょうがないってこと<笑>落ち着いてる方がいいよね向こうもめちゃめちゃクールだったらさお前らどう付き合うん逆に だから入り口が探してそこから入り口がマッチすればいいんじゃないです か, か入り口が合わなかったらそのままお前絶対受け身じゃんちょっと絶対受け身じゃん、ねうん、絶, 対絶対受け身じゃんあそこ行こうぜここ行こうぜとか言わないから で, で向こうがさ向こうもさ、うん、なんか言われてああいいよみたいな感じのさ人とさ付き合ったらさ、うん、お互い発信がないからさ全く話し進まらなくないそうなった場合どこ行くの、うん、どっか行きたいって聞けばよくないあ そういういやり方があるよどっか行きたいじゃあそうそうどっか行きたいって言ってみてじゃあ俺がそのクールな女演じるから分かった聞いてはいどっか行きたいっつって聞いて聞いてなんかどっか行きたいの別にどこでもいいな行きたいとかって言っ て, っ て, 言ってうん分かった、うん、いやいや終わるやん<笑>話終わるやんえっ、ーえー、話終わってえー、えー、終わるや ん,、えー、やるやん<笑>行きたいとこあったら言えばいいじゃんえー、ー待って待って待って待って嘘でしょ終わるやんだから自分が行きたいとこあったら、うんうん、お前からちょっと来いよ男なんだからそこは え、だから、うん、じゃあ分かったじゃあ俺のこのクールな女の子をちょっとお前デートに誘ってみてじゃんちょっと一回デートになんて誘わないよ基本俺え誘えよ頑張って明日誕生日でしょうんえよく覚えてたねいやそれ覚えてるようんと<笑>か行きたいとこあんのないないのうんどこでもいいどこでもいいうんえ俺いる必要え自分で考えてるそれ自分で考えるか、うん え、でもさお前の意識でしょ気持ちでしょな、うんで自分の気持ち言わないのそうくるか、うん、だって気持ち言わないとさ、うん、ダメじゃんいや必要じゃなかったら行かないし必要だったら行く、うん、いや必要だと思うでしょ必要でしょそれはじゃあ行くじゃんどこにどこするどっか考えてじゃあコ、うん、タゴタしてるところ、うん、ゆっくりできるとこどっち、うん、ゆっくりできるとこじゃあいいじゃん なんか温泉でも行きますおーなるほどお前選択肢を出すタイプかなるほどねそうああいいじゃんいいじゃん<音声>でもお前ずるいなやっぱ相手に言わせるんだろなんかそうやいやだって意識ちゃんとほら気持ちいかないとさ<笑>なるほどねだって例えばサプライズでさ<笑>、うん、その人も分かりやすければいいよ嫌な人が分かりやすいから、うん、多, 分多分そういうのそういうなかったらさ相手がさサプライズしたとして、うん いやこれって思われる嫌じゃん<笑><笑>なるほどね<笑>でもお前そうやって考えたらちょっとまあ臆病よな<笑>だって相手のアンパンめっちゃチキンだよ、ね、俺怒ったりしてないと前に出ないの<笑>あそうだねそうそうそうそう<笑>はい、ということで結構亮太の意外な一面みんな見れたし<笑>特撮の会話が途中からなんかあっか<笑><笑><笑>恋愛話みたいなのちょっちゃっ舞台、ね「オオカミの誘惑」というあの、うん 韓国映画で10年前ぐらいの韓国映画、うん、もっとかな、うん、の映画を舞台化するんですよ、うん、日本でへえそれに出させてもらうんですけど、うん、高校生の話なんですよあ高校生、まあ、?34 歳なんですけどおうおうおう、まあ、それが7月23から31までやるんですけど、えっと、ダブルチームで僕は28から31まで出るので銀座の博品館博品館、はい、お, お, おもちゃ屋の上ですおうおうおうおうでやるんでおうおうおう、まあ、ぜひ はい、しいですぜひ亮太んの高校生姿なんでなかなか見られないからねもう最後なんじゃないかぐらいだよ ね,、うん、ねもでもこれ割と顔的にはまだいけるよねただ体がごついからああぜひぜひ見てください、はい、ぜひもう一つねはいこれ大事だからこれこを見に行くからそれホント ?TTFC オリジナルツーカイザー、はい、対ゴーカイジャー、うん、ジューンブライドはたぬき味はいはい、はい、これ上映会イベントが、うん、決定しましたおめでとうございます、はい、これ見に行くわ、はい まあ、それが、えー、東京ドームシティのシアター G ロッソで G ロッソでね、えー、7月23日、うんうん、土曜日から、うんえー、土曜日1日なんですけど、うん、1回公演と2回公演あって、うんまあ、2部制で16時半からと19時半からございます、うんうんうんえー、質問コーナー単純にあとゲームコーナー抽選会が1回目あって、うん、何もらえるの知らねえよ何もらえるの分かんない2回公演目は登壇、うんえー、キャストによる生コメンタリーがあります生コメンタリーだからら見なが 僕たちみたいなのがあって、うんうんうんうん、こう一部と二部でもだいぶ違う楽しかったよ前やったんですけど、うんうんうん、楽しかったんであ本当。ぜひぜひぜひ、はい、23日遊びきてください、はいはい、はい、ということで皆さん小沢亮太君のね、えー、ぜひ見にいた行ってあげてくださいますはい、ということで、はい、今日は亮太、えー、君小沢亮太君、はい、ありがとうございましたありがとうございましたお疲れさまでしたありがとうございましたということでお送りしたのは「マッハ全開 g o ド